農業と食料の安全保障世界の7億9500万人が毎日空腹になる20億人が健康な生活を送るための栄養不足地球の持続可能性の供給はますます困難になってきているなぜこんなことが起きるの世界の人口は2050年までに90億人に達すると予想される アフリカだけで10 20億億からのの倍の大きさになる人々が豊かになるにつれ、加工食品、肉、乳製品が豊富な食事に向かって流れていく、より多くの肉を生産することは、より多くの穀物を成長させることを意味する、職業として農業を選ぶ人が少ない、農地はスクロール化や土壌劣化により失われ続けている。 世界の地懐の 40% が乾燥している、世界の気温が上がるにつれ、デザートになる土地が増える、小麦1キロの生産には1500リットルの水が必要です、牛肉1キロの生産には1 6000リットルの水が必要です、食料生産は世界の水消費の 70% をすでに占めている。 2050年までには2倍の水が必要になるすべての人々にとって手ごろな食料供給を確保するため持続可能な農業システムを開発しなければならない。 小農、女性、若い人を含め、生産プロセスに関わる人はみんな、その恩恵を受けなければならない、世界経済フォーラムは、一連のコアプロジェクトを作り、世界の持続可能性を与えるという課題を取り上げてきた、農民政府市民社会民間部門の結集を目的とした。